はいえー、と最後にマスタリングです、まあ、ちょっと正直マスタリングってより代物じゃないんですけども、えー、とコンプ3段掛けにしてますで全部列車を2対1で、えー、とスレッシュルドも本当に VU メーターが 0.5 揺れるぐらいにしていてでメイクカップゲインのところをちょっと少しいじってあげて、えー、と最終的に 0.0 にマスターが近くなるようにしてます